次に踊り込んでまいりましたのは大塚からの参加新水蓮でございます連三ささんんはじめ30名の皆さんです新水蓮は阿波踊りの本場徳島の阿波藍より入れた鮮やかな青を基調とした衣装を身にまとい躍動感のある鳴り物鮮やかな花のように舞う女踊り 生の中にもまとまりのある男踊りをテーマとしています阿波踊りの基本である成長・土まきで息を表現しながらもオリジナルの鳴り物や踊りを巧みに取り入れた斬新な演出が見どころです新たな響きこの音色粋な踊りに花が咲く新水蓮の粋な阿波踊りをご堪能ください 次に踊り込んでまいりましたのは、北町の子どもたちが集まる野球チーム北口ファイヤーカレンでございます。代表、臼田美智美監督をはじめ、40代の野球人です。野球監督チー 監督や申し、子供も大人も心一つにし、絆をためます。下町ファイヤーズは子供たちの心と体を大きく育てていく目的を持っています。ご声援よろしくお願いいたします。